じゃあ、1時間煮たのごこちらですじゃあ麺を入れていきますどうも料理の皆さんう星 はい、ということでですね、今回はですね、まあまだ一滴も飲んでないんですけども、一滴も飲んでないということは、思考シリーズですね、皆さん。今回はですね、待望のレシピでございます。趣向の醤油ラーメン思考シリーズにラーメンが出ました。あ、まあ、もう、担々麺とかやってるんですけども、本当純粋になる、あの、醤油ラーメンっていうのは初めてですね。で、今回ね、やっていくのは、市販のスープの素使わないレシピです。チャーシュー作るんですが、チャーシューの煮汁で作る、かなり本格的なラーメンですので、今回はこれを、 やっていきたいと思います。乳児のバズレシピ。 紹介いき ま, すまず醤油ラーメンなのでラーメン生麺なんでもいいんで、えっと、僕が、えっと、いつも使ってるのはこれですまあお好みですね今回はスープの要になる豚バラですえっとブロックでこれを煮出して煮汁で、えー、スープを作っていきますこいつがね大体ね 500g 油の量がね、えっと、大体赤身が7、えっと、脂身が3ぐらいのがいいですね、まあ、これまあ64ぐらいですけども赤身が7ぐらいのは本当はいいですね、えー、で鰹節お節、えっと、大のスープ ですね、今回は肉とカツオのダブル出しでいきますんで青ネギネギの青いとこねこれチャーシューの臭みを消すために入れます生姜、うがにんにくも臭み消しあとスープに香りをつけるためですねで、えー、と長ネギこれはスープ自体に入れるものですにんにくこっちはおろしで使います、はい、細かく言いましたけど材料自体はシンプルなので今回はこれを使ってやっていきます じゃあですね、今回は、えー、っと至高の醤油ラーメンなんですけども至高の醤油ラーメンを作るには何が必要かラーメンっていうのは豪快にすすっていただく、えー、料理ですんですする楽しみ理解しないといけないと思いますそこで私くしゃ考えたすることを理解する方法はこちらでございます2号<笑>ご飯できたよ はい、ということで、えー、とラーメンのすする気持ちを理解するためにすっていきますかまい最 高, 最高すすりましょうこれからということで、えー、すする TV 始まります<笑>まずねにんにくですねにんにくは一つは、えー、と丸裸にしてくださいあられもない姿にします で、こいつはおろして使いますんでこれねチャーシューの漬け汁に使うんですねこれねそしたらあ今度は長ネギ最近このやり方が一番僕やってるんでこうやってね蛇腹に切ってから切るとみじん切りになるっていう寸法ですねこれねあのー、長ネギはスープにの浮き身になるので これね1人分なんですよなんで同時に2人前とか3人前作りたい方はあの2倍3倍にしてくださいねこれねあとでスープに入れ込みますかつお節こいつはレンチンします600ワット40秒ぐらいこのかつお節も、えー、とスープのスープのもとなりますので2人前やりたい方は倍生姜は薄切りでにんにくは潰す豚を茹でるためのにんにく これ、ね、あのスープにもねちょっとねニンニクの煮込んだ香りがねあるとすごく高級感が増しますんでこれ生姜とニンニクは入れてくださいチャーシューを煮て作るスープの大元でこっちが返して使う方ですねはいちょっとあのあまりにも邪道な作り方するんでこれからチャーシューを作ると共に、えー、ともに大元の豚スープを作っていくんでチェンジじゃあね鰹節えっ、ー、とさっき出来上がりましたんで粉にしておきますカツオの粉をスープになじませるような感じですねまあ、これ返しです 粉粉作りまました粉システムでございます、はい、最後にラーメンスープを作るんですけどもラーメンスープを作るときにこれを入れると深みが出ますまあだしですねこれね豚スープとか鶏ガラスープとかにあの魚介だし合わせますよねそれそれですこれはじゃあねこっちにねお水入れていきます 1100ml ですねと入れますでここに豚バラを入れます こんな感じでここに生姜潰したニンニク入れますで青ネギこれでねあの豚の臭さが全部なくなりますんでで、えー、とお塩は入れないこのまま沸かします、えー、沸かして沸騰したら弱火で1時間煮ていきますそうするとこの豚自体のうまみが、えー、このスープに溶け込んでこれ自体がすごく美味しい豚のスープになりますこれはね基本ラーメン屋さんじゃやらないですえー、となぜかというとコストがかかりすぎるからこれをやるんだと全部チャーシュー麺になっちゃうんでラーメン屋さんとかだと骨からやります ただあの豚の骨とか鶏ガラスープとかやると相当時間かかりますんでこのお肉から取るやり方だと1時間で豚のうまいスープがを取ることができます、えー、なのでおうちラーメンではこれが一番、あのー、簡単でやりやすいですね、はい、しかも良質なスープが取れますお肉ですから骨じゃなくてじゃあこれ一回沸騰させますじゃあ沸騰してきましたのでこのまま蓋をしてこれで弱火で大体1時間、はいえー、と豚が柔らかくなるま で, で煮ていきます じゃあ1時間煮たのはこちらですはいどうでしょうかもうねチャーシューはねかなり柔らかくなってますそしてここにもう豚のねうまみが全部このスープにいってるんですねそうしましたらですねこのチャーシューにしたいんでこれちょっと漬け汁プラス返し漬け汁と返し同じなんで返しを作っていきます はいじゃあやっていきたいと思いますじゃあ返しねまずねお醤油お醤油がまあ 100cc ですねこれ返しなんで結構醤油を使いますそして酒お酒が 30cc はいお酒で深みを加えますそしてみりん甘みですね甘みとコクはいりんりんでここにうま味調味料あのね基本的に返しはうま味調味料入ってるんで12345振りですでえっとおろし にんにくをやったんでこれ半かけ分でこれね一回沸かしますふわっと沸かしたらえっ、ー、とこいつでチャーシューをシューしていく一回ね軽くひと煮立ちさせるんですねひ煮立ちさせるとアルコールが飛びますからアルコールが飛んでにんにくのねこの辛みとか臭さとかもね熱でちょっと飛んでいくんですよねなんで極上のチャーシューになりますはいいですね沸いてきましたねこれではいこの感じですこれでアルコールが飛ぶんですよ これではい飛びましたひと煮立ちですはいそうしましたらですねちょっと今ねあの耐熱ちょっと温度に強いね袋にこのチャーシュー入れましたここに ね, 水 張, こね水張っとくんですねこれに水張っとくんですねでここにスープを入れていくああの煮汁ね、まあ、煮汁もねちょっと洗い添った方がいいかもしれないですちゃんとこの袋が耐熱100度耐えるのを確認してから入れてくださいね で、えー、と入れたら袋まだ空いてますよねでこれねちょっとね沈めるチ炊き込みご飯が炊けながったでも今はラーメンラーメン界なんで水に沈めるとほら見てくださいこんな感じでチャーシューが全部このタレに浸かるんですよそしたらこれを縛るまあもしこういうのがないからジップロックとかねあのそういうものでもいいの で, でこれでね全体が使ってるんですよじゃあ今ねなんで、えー、とこういう風にしたのかっていうと えーと、まずですね、あの、この袋に、あの、この調味液が充満するじゃないですか。 充分するとあの均等に、えー、このチャーシューに味がつきますでチャーシューって一緒に煮込むやり方もあるんですけども僕のおススはこれなんでかっていうとまずお湯で煮たじゃないですか塩分が加えられてないので塩分ってお肉を凝固させる力がありますんでまずは水で煮てからこのチャーシューの漬け汁に漬けるこれがね一番このチャーシューが柔らかくほろっといくやり方なんですねでこれを漬けておくことによってえー、っと十分この漬け汁の味がこのチャーシューに入っていきます でえー、これは、ね、絶品のチャーーシューになります、はい、もうほぼ至高のチャーシューでございますこのチャーシューをこのままちょっと冷やしておいてこのねタレと一緒に、えー、とラーメンに使っていきますんで、えー、これはこのまま冷蔵庫にいきましょうはいということですあの、チャーシューすせんましたんでちょっと切っていただきますこれねここ切って煮汁をねまずねボウルに出しちゃうこの煮汁これ返しになってますからねでお肉ね ク取り出しますドーンとね、さあ美味しそうなチャーシューが出てまいりましたまあ今日はねもうちょっともうたっぷり使いたいのでこうこう割っていただいてスライスしちゃいますこのままほらめっちゃうまそうでしょこれ見てください美味しそうなチャーシューですねこれどうでしょうか 最高に美味しそうなチャーシューが切れましたね今日はチャーーシュー麺3つぐらいね3切れぐらいでもいいんですけど今回はちょっと贅沢に使っちゃおうかでこれはねあの乗っける前にレンチンするといいですあのちょっとねあったかいと油が溶けて美味しいのでまあでもまあこのままでもいいか そんなに冷えてねいしはいえーそしたらですねスープ作っていきますはいじゃあですねここの小鍋にえーと今回はね1人前作りますスープね 300cc 測ってください多分ねこの分量だとあの3人前取れると思うんで3人前一気に作っていただいてもいいんですけども今回は分かりやすいのは1人分えーだからこのラーメンの分量3人前できるんで3人前作りたい人はえーと全部3倍量で鍋、えー、と鍋温めてくださいねこれねんでここにラーメンのスープえーと煮汁ですね 豚の煮汁 300cc でラードこれねしょうラードめっちゃ大事な、ね、のここもね豚バラのラード浮いてるんですけどちょっと足んないんでだいたいねラードね 56cm これぐらいですね入れてくださいんでチャーシューのね漬け汁煮汁ですねこれね大さじ3杯は123ですねこれねあの漬け汁は豚のうまも入ってますしにんにくの香りもあるんで えここに入れてください、えっとすごいいい味出します塩気当たらないんで、えー、ここに醤油を少し入れます加熱しない醤油ってすごく香りがあるのでここはねサッと加熱したところのこの醤油がいい味出しますここでお塩学ぶがね1 3分の1小さじ3分の1これぐらいこれで、えっと、塩味 ていますあのねラーメンって、えっと、塩味が効いてないとおいしくないのでお砂糖ちょっと待ってこの料理さ俺のレシピの中でも一番難しくねえかかなり本気で作ってるまあでもラーメンも俺昔めっちゃ食べ歩いたからまあそうなっちゃうんだよなで鰹節の粉みんなが忘れてた鰹節の粉をここに入れますこれで鰹の香りがついてきます長ネギさっき切っときましたね長ネギです これも、ね、3倍量にするんだったらみんな3倍切ってといてくださいねこれね味の素12345はいこれはね昆布だしの代わり、えー、これ入れないと美味しくありませんで、えー、ここに黒胡椒削りたてのやつでもいいんだけどあのこのちょっとパウダー状のやつ単葉振りこれ沸かします沸かしたらこれをスープ完成なんでこれはうまいぞこれはねもうねあのず煮込む必要ないですかね沸いたら完成ですからねこれねこのショウラームのスープはね誰にも負ける気しないです 下手なラーメン屋ほんとに若い時にもう何百軒も行きましたけどラーメンこの醤油ラーメンが最高ででお店ではできないです豚の塊肉から出し取ってるんでまあ、できるところあると思うけど高いと思うでもだからこそラーメン屋さんはすごいんですよねあの値段であれだけクオリティの高いもの出してるんでそこはね勝てませんでも美味しさだけで言ったら家庭でもめちゃくちゃうまいもの出せますじゃあ沸いてきましたねそしたら今度ラーメンをで あ, あすげえ酔っ払ってるんだけどちょっとラーメン作るとき真剣になってきたな魂を込めていっぱいなんで皆さんお付き合いお願いしますまあまあまあ沸いてきましたね沸いてきたらラーメンねあの、まあ、手打ちとかが本当はすごいいいんですけどもちょっとまあそこまではご家庭ではできないと思うんで、えー、こいつを入れて茹でていきますでこれはまあ数分で茹で上がりますんで、えー、ともうねこれラーメンのスープ入れてくださいここにこれラードが入ってるんで 冷めにくいんです、このラーメンスープラーメン屋さんのラーメンもラード入ってます本当はねあのカメリアラードっていうあの最高級のラードを使ってるところが多いんですけども、ね、でもね十分これで美味しい突き詰めていくとラーメンというのはね果てしないからねこれねでも家庭でできるラーメン最高峰ですこれね絶対作った方がいいですラーメン好きな方じゃあこれねあと2分ぐらいで茹で上がると思うので2分茹でていきますね僕はちょっと めんかたが好きなんで2分半とは言いつつも2分でえー、と、OK だと思いますはい、そしたらえー、とこいつをえー、と、湯切りチャッチャしていきますよくチャッチャしてくださいはい OK じゃあ麺を入れていきますここにチャーシューでここに入ってるのは香りと甘みのネギなんでここに食感のネギ小ネギですねやっと完成した えー、僕が人生をかけた、えー、最高の醤油ラメ、えーメン完成でございますそれじゃあいただきたいと思いますラーメンはビールでしょう頑張あああこれは待ってたもう4本目の後だよこれこれですよこれは極チャーシューほらこラードが浮いた スープじゃあいただきたいと思いますいただきますおっおっおっおっチャーシューいいっすか<笑>どこの店よりうまいマジ豚のバラの脂とオイラーアードをしてるんでコクが半端ないですね醤油ラーメンなのにすっきりとしたうまみもあるんですけどもやっぱりね奥行きのある味になります豚出汁が効いてんなこれおい<笑> でまあ、このチャーシューの味しみとさ柔らかさだよね最高このクオリティのラーメンを出すとこってそんなないよやべえ俺 YouTuber で炎上して仕事なくなったらラーメンやるということで達也と高尾じゃあ今日は俺の仲間の達也と高尾です<笑>、はい、10年ぐらい3人で遊んでるんで 今日はちちちょっと出しますちょっと食べて飲みゃうん<笑> おーこれは確かに店 店, 店だね店だろ店だね完全に店だねうんう店の味だでも、うん、2時間でできるからうーん2時間長いマジでうまいチャーシューいただいていいですかチャーシュー食ってくださいよ1時間にてこれになりますうん、うん 柔らかい味も染みて る, 染みてるね1時間でこんなに染みるの1時間でこれ一時間煮て、うん、1時間つけてまあ合計2時間はかかってるうん俺途中から来たからさチャーシューはもう前日仕込みかと思ってたいや当日ですうん休日絶対作った方がいいこれはやばいね YouTube のよう視聴者目線<笑>スープが最高でしじゃ、うん、まあねこれ以上できない俺がラーメンものすごい食べ歩いてきたけど<笑> 醤油ラーメンはもうこれ、うん、決定版俺のラーブとか使ってるから、うん、脂っこいのかなって思ったけどあっ、うん、たりしてるうんあの、まあ、出汁的にはスキッとしてるからね、うん、万人受けするね、うん、ね味の深みがね、うん、たまんねえと思うこれはみんな大好きだと思う、うん、俺のラーメンの決定版っす これに行きつくまでに四本やってるんし。マジで。いやこれはまだ魂こもってます。魂こまじだ。本当に炎上したらこのラーメン屋出すんで。皆さん僕が炎上したらラーメン屋ちょっと調べてきてください。よろしくお願いします。いける。俺行くわ 竜二軒竜二軒お願いします、うん、メニューは至高のラーメン至高のチャーハン至高のチャーシュー至高の味玉ああ全部あるじゃんいや至高の餃子もあるし あ, あ、でも至高の餃子はちょっと仕込み大変なんでやめやめよ外注、外注しよう外注しよう工場工場工場に工場に、外注、外注しよう<笑> えーとといいいうここで、で、のラーメン最高に美味しいんでぜひ、くださいバスレシーうまいけど。